えー、と今回、のクランのパッケージを一つ作りましたので、その時の、どちらかというと、どんなパッケージ作ったかというのと、その時あったコードレビューで言われて、どういう対応したかっていうのをメインで、今回お話できたらと思います。で今回の内容はこんな感じで、今回作った Google イメージ r アレイパッケージの概要についてお話しするのと、 まあ、クランの投稿してどういうレビューコメントがあったかというのをシェアしたいと思います。で具体的にはまあこの辺りの4点ほどありました。で, では、まずこの上の2つをお話したいと思います。でで今回作ったあの Google イメージ2アレイパッケージというのは、 本当にあのすごい簡単なパッケージでして、Google の画像検索の結果で出てくるようなあの画像のサムネイルを R に取り込んで、4次元のアレの形式変換して、それを可視化するというようなもんです。あとはまあ4次元のアレの結合とかっていうのも一応実装しています。で、用途としてはまあ R 上で画像を取ってくるときに、 えー、とスクレーピングをわざわざ書くのがすごいめんどくさくて、まあ、そういうのの、まあ、対応として画像取得全般に使えるというのと私、まあ、機械学習とかやってて、まあ、ガンとか次元、まあ、圧縮とか の,、まあそのテストを動かすときに、まあ、わざわざ画像を撮ってくるのすごいめんどくさいのでこれをあの手元のコードでできないかというのであの えー、と作ったというのが経緯です、す、まあ、R のアレっていうのはじゃあ何かっていうところを少しお話ししたいと思います。で R でアレっていうのはまあ配列とも言うんですけども、えー、R ではその行列を多次元に拡張したものがアレと呼ばれています。で、まあ、マトリックスが二次元、まあ、この一つ一つのボックスが要素だと、まあ、数値だとすると、 まあ、2次元になったのがマトリックスで、まあ、これが3次元以上になった、まあ、4次元とかそれ以上になった次元のデータ構造のものを、まあ、R 言語ではアレーと呼んでます。で、これについて、要するにまあ3次元以上のデータを扱いますというお話です。でただ、まあ、で実際にまあそ先ほどの説明だと難しい、このアレーっていうのはどこで使うかというので、 まあ、基本的に多次元のあれっていうのは、まあ、R 上ではほとんどテンソルと同じように扱えて、まあ、これはあのディープラーニングとかの時のまあデータに使われます。でこの図で少しあの先ほどの1次元減って書いてるんですけども、この次元が上がっていくごとにまあデータのテンソルの構造が変わっていきます。でえー、例えば、 あの2次元の画像を R 上で扱うときは、まあ、パッと見ると2次元のテンソルかと思うんですけども、まあ、実際データとして扱うときは、まあ、2次元ではなくて、これだと4次元のテンソルで扱います。で、えっと、成分としては、まあ、横のピクセル数が来て、縦のピクセル数が来て、まあ、チャンネルという、まあ、RGB とかの色の原色の数です。グレーだったら1チャンネルと。 でチャンネルの結果が来て、あと、あの枚数画像を、まあ、1枚ではなくて複数枚同時に扱えますので、この画像の枚数という次元があって、まあ、4次元の点数として、えっと、一般的には扱います。なので、今回、のこのなか Google から2次元の画像を取ってきて、この4次元のアレとして扱うようなパック このパッケージでやっていることを簡単に説明しますと、Google で画像検索して、例えばこペルシャネコの画像を検索して、こういうようなサムネイルが表示されますけども、サムネイルを R にインポートして、このテンソルの形にして、可視化とか機械学習に使っていくというようなワークフローを基本的には考えています。で えっと、最近、これ画像はたくさんまあ検索できるんですけども、最近はあのまあウェブブラウザーとかでアクセスすると分かるかと思うんですけども、そのウェブが、HTML がその場で生成されというような仕様に変わってまして、なので一度に検索できるっていうのは、スクレープに取ってくるのが大体20枚で、これ以上取っていくようとすると、セレニウムとかのまあ専用の ブラウザを操作するようなパッケージを使って取ってくるとか、なんかそういうことになりますので、基本的には20倍の画像を一度に取れるという形です。で、これがまあ簡単な実行コードですね。で、まあ、このような形でパッケージをロードして、まあ、クエリを決めて、えー、とこの Google イメージ r アレっていうのでクエリ投げます。まあそうすると、まあ、ここのキャットイメージというところに、 img ってところにこのテンソルの4次元のテンソルとして生成されて、まあ、これをまあ可視化ディスプレイアレとかで可視化すると、まあ、こういう形で R 上で表示できるというようなパッケージですで、まあ、ちょっと中身を紹介しますと、まあ、非常に簡単な作りになってまして、まあ、引数を与えるのと まあ、引数は、この Google イメージというアっというのは6個ぐらいの引数を与えられるのと、この GL というので、地域を、どこの地域から画像を撮ってくるかというのを微妙にあの設定できますので、英語圏なのか日本語圏なのか。あとはで、ここでえとクエリを生成して、スクレープに撮ってくる。画像の URL を撮ってきて、あとは、 まあ、画像の処理、まあこ消え、85行目から消えているんですけども、まあ、画像の縮小であったりとか、の R のアレに変換するという処理を行って、アレを取っていくという形です。で、これがあのコードがパッケージができたら、えっと、クランへの投稿ということになるんですけども、クランの投稿はこのクランの サブミットパッケージとクランというところで、えー、と投稿します。で、必要事項といっても、まあ、名前と E メールを書いて、で、GZ のファイルをここでアップロードします。で、ここをクリックするとあの投稿されるという形です。で、まあ、この、まあ、投稿とかその準備とかチェックについては、この松井、まあ、崎さんの資料、 まあ、非常に参考になりますので、まあ、詳細はこちらを参考にしていただいて、まあ、今回の発表はこれ以外のところをちょっとメインでお話しできたらと思います。で、えー、とクランに投稿しますと、まあ、本人確認のメールがこんな感じで届きまして、まあ、ここをクリックするとあの、本人確認完了して、次にまあちゃんと投稿できましたよというような形で、あのこの パッケージのディスクリプションとともにメールが返ってきます。で、これちょうど投稿したのが9月の28日で、11時過ぎぐらいに投稿しました。で、その後に、この投稿が完了したら、一応クランでのコッァイルが進んでいって、まあ、ちゃんと問題なくできてますというような形の確認メールが届きます。で、これが OK だったら、えー、とコードレビューが始まるという形です。 で、えっ、ー、と、つ訳くさんの話だと、2、3日ぐらいかかるって話だったので、ちょっとゆっくりしてたら、まあ、その 夜, 夜中ぐらいに、ちょうど約11時間ぐらい経ったときに、えっ、ー、と、大体10時前ぐらいにコードレビューの結果が返ってきました。で、で結構いろいろ書かれてまして、なんかそう、ただいろいろ書かれてたんですけど、一応大きくはまあ4点ほど。 あの指摘されていました。で、まあ、一つは、まあ、ウェブサービスを今回、Google 検索を使ってるんですけども、まあ、この URL をちゃんと書いてくださいねっていうのと、あと、エグザンプルが、まあ、ドントラン使ってますけど、あなたのコード動くので、ドントテストはいいんじゃないですかというような形と、あと、テストの途中で、 ローカル保存、ローカルにファイルセーブしないでくださいねということを書かれてたのと、あと長、最後、長々といろいろ書かれてたのが、えーとまあ、その関数の途中、実行途中で、まあ、ユーザーの設定が 変, える変わるようになってて、まあ、この設定が変わらないのは、ユーザーの設定、まあ、例えば図表であったりとか、 作図のエリアの設定ですね、そういうのは途中であなたは変えないでくださいっていうのと、変えた場合はこのオン・エクジットを使って元に戻しなさいっていうようなことが書かれています。で、まあ、これについて対応して、で先ほどのコメントを直しに従って直して、まあ、再投稿という形です。 投稿したのは最初に投稿した Web ページと同じところにえと同じように名前書いて、新規に投稿するような形で名前書いてメールアドレス書いてパッケージアップロードして、このコメント欄に字をどんな形に直しましたというのをまあレスポンスレターのすごいカジュアルなやつを書いて、 サブミットするという形です。で、そうしますと、一応 OK だったようで、まあ、次の日ぐらいにあの OK ですという形でメールが届いて、この同じ日ぐらいにクランにも登録されてたという形です。投稿して、もう2日ぐらいであのクランへの 登録までで終わったという形ですかなり今回、早い方だったと思うんです。でまあ、今回あったあのまあ、コードレビューのポイントについて、えっと、まあ、これは私も知らなかったことが多くて、まあ、これ共有すると、今後のいいんじゃないかと思いまして、一応、チップストということでえっと共有させていただきます。 一、まあ、つ目は、一つ目なんですけども、この、えー、と R の関数ごとに、まあ、エグザンプルの、まあ、実行コードを書くところがあるんですけども、まあそこに、そこでこれが動かない関数なのか、テストしないとかっていう設定が例外ルールとしてあの設けることができまして、まあ、そのときに、まあ 結構あのクランの方ではちょっと細かいルールがあるみたいで、まあ、実際この d o n t r n っていうのでラップする場合は、まあ、このコードは本当に実行できないときだけこれつけてくださいと。例えばデータが手元にないとか、もうそもそもこの関数動かないとか、時きにはこれをつけて、で o ッ t r ン n っていうのを最初に入れてくださいねと。で、あとは、 実行できても実行が5秒ぐらいかかるとか今回みたいにその途中でデータをダウンロードするようなステップがある場合はあのドントテストにしてくださいと。で、ドントテストっていうのはあのコンパイルするときにあのテストされないっていうことだったと思います。で、まあ、これ両方に該当しないとき、まあ、実行が正常かつ5秒未満に サンプルコードが実行できる場合には、まあ、これを、これらを使わずにアンラップ、そのままでコードを書いてくださいねというような形でした。で、まあ、結果としては、まあ、ドントテストかアンラップしておくのが一応推奨ということです。ただ、ドントランも結構あるのはあるんですけど。で、次に、 えー、っと、あの、えー、っと、エクザンのコードの実行時にローカルにファイル保存したらダメだというような形で書かれてまして、というのは私が、これはただ単に引数のデフォルト値が、フォルスとフォルスじゃなくて、最初からテストでやってたときにトゥルーにしてたので、トゥルーのままになってて、まあ、これを、これが見つかって、あなたこのフォルスに変えなさいよというような形でした。 しあとはどうしても保存したい場合は、まあ、添付ディレクトリーっていうのを一時的に作って、そこに出力するようにということでしたので、なんかローカルの、まあ、ユ, ーザーローユーザーのワーキングディレクトリーにファイルは保存してはダメだという形で、えー、とかかあのコメントがありました。あと、 これがちょっと最後なんですけども、えっ、ー、と、途中であの図の形式とかを変えて、まあ、作図したりとかっていうのを R でよくやるんですけども、例えば今回だと、えー、と20枚の画像を一、まあ、度のパネルに表示するというので、4かけ後の作図領域に途中で変えてるんですけども、えー、とそれに変えたときに、 あの最初の削除設定にあの戻すようにということです。で、この時に、えっ、ー、と R、R だと、このパーカッコっていうところに、あの、図の設定が入ってるんですけども、これを、一時的にやるなら、これを一旦別の変数に移して、一時的に保存しとって、パーを変えて、もう一回、このオールドパーを 実行して復帰する。まあ、あるいは、このオンエクジットっていうのを使って、オンエクジットはこの関数が最後実行終わったら、結局このパーを実行するような形で、オンエクジットの最後でこのパーを実行するように、どっかにこの設定を書き込むと。で、このオンエクジットを使うといいのは、この関数が まあ、正常に終わろうが終わらないか、まあ最終的にこれが実行されるので、まあ、この場合だとパーの設定が最後に、パーの設定が最後にあの復帰されるという形で、あのまあ、ユーザーが最初使ってた環境に戻せるというので、まあ、これをちゃんと使いなさいよというようなことを掲げていました。 あそうですこれで一応、まあ、コメントとしてはこんなもんで、えっ、ー、と、あと、えっ、ー、と、クランに、えー、と投稿して通って、したら、あのまあ、定期的にクランの方で、えっ、ー、と、まあ、コンパイルのチェックをしてくれてます。で、えー、通って2日目ぐらいに早速、まあ、Windows の方でエラーが出てて、まあ確かに Windows でチェックしてないので、まあエラー出てもしゃあないかと思ってたら、 まあ、その4日後ぐらいにまだ同じようなチェックが走ってて、まあ、これだとまあ同じ環境で、今回はまた4日後はステータスが OK になってて、チェックが通ってるというようなことがたびたび起こりました。で, ですので、どうもこの、なんか毎回この項目、何チェックするかという項目もバラバラなので、まあ、どうもマシンが違うような形で、で まあその日1回ぐらいエラー、1個ぐらいエラーが出てても、まあ、あまり気にしなくても、このクランのコンパイルエラーは大丈夫かなというようなことを思いました。あ、でこれが多分最後ぐらいのスライドだったで、で、まあ、ちょっと少し脱線なんですけども、この、 まあ、このレビューアーのジュリアさんっていうの方からあのメールがあったんですこの方がレビューしてくれて、この方はどこの人かなっていうのはちょっと気になって、えっと、見ました。で、ずっと途中のメールで、この wac.at っていう、またよくわからんあの最後の URL があって、これがどこなんかっていうのを調べてみるメールと、どうもウィーンの経済大学っていうところが、の数理、 統計数理の研究所の方が、まあ、どうもレビューをしてくれて、えー、とメールをあのくれてたみたいなです。で、これがまとめですね。今回のパッケージ作成は、えー、と下書きのコードがまあ大体あったので、まあ、1日2日ぐらいでパッケージにして、えー、と投稿 したという形ですねで投稿からレビュー再投稿まで、まあ、たまたまメール見たときに返事が返ってきたとてもあって、まあ、1日半ぐらいで終わりました。でまあ最速3日ぐらいでクランに、まあ、登録、採択されるっていうのはまあ可能じゃないかなとい う, ということです。で あとこのコードレビューについても、まあ、コードの中身がどうかというよりかは、まあ、クランのポリシーに合っているかどうかをがコード内で評価されて審査されるということで、まあ、どちらかというと、あの先ほどのなんかユーザーの設定を変え勝手に変えるなとか、そういうファイルを保存するなとかっていうようなことがメインであのコメントされているという形です。 でまあ、コメントっていうのは基本的にはふだんのデータ解析の用途では、まあ、あんまり気にしてないような、まあ、1回その R の環境を閉じれば元に戻るかっていうようなことを考えてたら、あまり気づかないようなところは結構突っ込まれてたので、いろいろとあの勉強になりました。まあ、以上ですね、こんな形です。ありがとうございました。何か質問 コメントあれば、えー、お願いしますこれは日本語で検索することもできるんですかあできます。基本的にはできあの途中でエンコードを、パーセントエンコードを入れているので大丈夫です。<笑> あと、あの再投稿の時に、はい、僕はそんなて丁寧に返信 し, してない。<笑>あ、そうなんですか。何も書かずに毎回出していて。え、それでも大丈夫なんです、ね、なんか、えー、そうなんですけど、まあ、どっちがいいのかよくわかんないです。<笑><笑>いや、むしろ、あ、そこ、そうやって書く人もいるかっ て, って。<笑>そうです。 いやなんか質問質問でコメントも結構なんかだらだら書かれてて、なんかその区切りもよくわからなかったんで、これはなな何個返事すればいいかもよくわからなかったんですけど、まあまあ、まあ、一応まあいつ、なんかちゃんと返せた方が、なんかまだかまりが残らないかなと思って。新章はいいですね。はい一回、えー、とメールを返信し忘れて、 なんか怒られてバージョン1個もなんか下げられたっていう経験があるんでんああ知らの人になんか切れられるとなん か, ん な, んか、ね、なんかトラブルがあったりとかあるかもそうですなんかコメントもなんかこうつなこの行が開業されてるから違うんかと思ったらどうも上とつながってるとかなんかこううん、うん、ちょっとわかりにくいコメントではありなんか 結構ボランティアでやってるんだと思うんで、そこら辺。はい、結構人によって、そのきっちり見る人もいれば、そうでもなかったりとか、裏、うん、はありますね。はい、なんか、向こうの人も一回実行して見てるんですかね。なんか、なんか普通、そのセーブがどう、保存がどうこうって、なんかあんま気づかないような気がしたんですかあそうなんですかね。ちょっとわかんないですよ。行動を見てる だけでも気 づ, くの気づくとこなんか。動かしているのか、どのくらいシステマティックにレビューを向こうでやってるのか、あんまりわからないですね、うんはい。あ、何か質問とか。質問いいですか。はい、えこれはあのポリシーに従っているかどうか、あのなんかチェックツールとかって R にあるんでしょうか。 えー、と一応ですね、あの、その、えっ、ー、と、コンパイルするときに、えー、クランチェックですかね。それで、一応、ポリシーに合ってるかどうかっていうのは、大まかにはあのチェックされるんですけども、なんか、それでは、あ の, <笑>あの、検出できないところが、あの、レビューで突っ込まれるという形です。はい。 そのあと、そのちゃんと投稿前にちゃんとポリシー読めっていうそのチェック欄は確かにあるのはあるんですけど、まあ、読, まずに読まずに投稿してるのは結構長いですので、ね。あと、まあ、ちょっと興味本位なんですが、R であのマルチスレッドってどれぐらい走るんでしょうかというのはあの、なんかオンエグジットとかで。 はい、やってると、なんかマルチスレッドで2つ以上だと、なんか、えっと、環境がうまく保存できないといいますか、そういうことがあるんかなと思って。ああ。確かに、マルチスレッドどれぐらい走る一応ですね、えっ、ー、と、R のマルチスレッドは、R 別々に R 起動して走らせている。 と思うので30、いや、そのコア数にもよるんですけど、も大体コア数分ぐらいは、あの起動して動かせたと思いますあなるほど、そうすると、うん、もしかすると、これをバウスシュートで2つ以上走らせたら、なんかオムエグジットのタイミングで、なんか環境が変わったまま戻らないみたいなのがあるかもしれない。 ということでしょうか。あ、えっ、ー、と、おあえっ、ー、とその場合は多分そのロ ー, ローカルの変数になると思うんですが、ね、その、えっとそのマルチスレッドする関数内での実行で終わるのかな。えー、っとまあ一つのこの関数が、えー、保存した後に別のもう一つのが、えー、のを実行して、えー、そこで あの書き換わった環境保存してしまって、それを、えー、ともう一個なら書き戻すみたいな、それを、えー、ともう書き戻してしまって、結果として変わったままになってしまうみたいな、そのえー、入れっこになってしまう多分。R のマルチスレッドの場合は、えー、と今立ってる環境とは別に R がなんか立つような形になるの なんかそういうイメージなんですけれどもそうなるとまあそれぞれの R 上であのなんかそれぞれなんか環境がせ設定が変わってまたリセットされてその R が閉じられてそので自分が立ててる R 環境に変あの結果が返されるみたいなそういうイメージかなと思いますそれなら確かにまコ、あ、プロセスよりちょっと、はい 効率がいい程度ととううことなら大丈夫そうですね、はいはい、あのすいません、私もあの<笑> R は使うんですけど、そこまで気にしたことはそういえばなかったなと思いまして。はいはいはい、えっ、ー、と、じゃあ、こんなところでいいですかね。はい、はい。久、は、米、いえー、さん、ありがとうございました。